横浜総英中学高等学等校です。私たちの学校は部活動が盛んで100名のサッカー部200名の吹奏楽部など多くの部活が日々全国大会に向けて頑張っています私たちダンス部は8月にパシフィ区横浜で行われた全国大会において審査員特別賞をいただくことができました する作品は「太鼓」をテーマに男子は力強く女子は華やかに踊ります玉恋部門に出場するのは3年ぶりとなりますが総勢85名で踊る迫力のある演技をぜひお楽しみくださいそれでは。 元気はつらつ横浜宗栄浜恋参ります。 BAM! <laughs> Let's go!、No!